皆さんこんにちはなんと12月14日ライブをすることになりましたで私だけではなくもうアイドルメンバーとして、はい、グループとしてライブすることになりましたので今回メンバーを紹介したいと思いますせ、えーのプネちゃんで、ね、す リア出身のゆり答えが緑担当です。よろしくお願いいたします。イェイ。どうぞ。えっと、メキシコの出身、リリアです。よろしくお願いします。ーサカフェツ、えっと、セントリシアとイギリスのハーフのアリスです。よろしくお願いします。はい、ピンク色担当、イギリスと日本のハーフ、ネむいラいやです。お願いします。イエーイイエーイはーい、黄色担当。 アメリカ出身のアイちゃんことアイニーです。よろしくお願いします、はい。ということでみんな全然国は違うんですよね。そうですね。そ、は、う、いま、ですね。よく集まったね。今回のグループはですね、えっと私があの私アリスなんですけど、えっと私が集めた。 そうなんですなので、えー、とちょっとだけあの自分の話になるんですけど私は、えー、と今まで7年間日本に、えー、と住んでいてちょっといろんな、ま、ダンサーとして活動しててあとアイドルとかもいろいろやってみたんですけど、えー、と私は、えー、とちょうど来年の1月末に、えー、と国に帰ってしまうということで、ま、二度とステージに立てないんじゃないかなと思ったので、えー、と最後のライブをやりたくてちょっと今回のメンバーに声をかけましたなので集めてあげたいと思います <笑>ということで最初と最後のライブなので12月14日も必ず来てください来てください、ね、まだ見たいことないんだよ<笑> な, んだ<笑>ないない、ね、ないないですもんだから見 に, に来てね人生アイドルっぽくなるなれないな自分がはいはちょっと頑張りますじゃあ普段はみんなは何がやってますかはははい、えー、っと私は普段は、えー、っとアアホプジトリスののハイリの H おオレッのの王の長を取ってアホとプランっていうグループで活動させていただいてますそこでは一人で三役の三人のキャラクターをやって歌を歌ってますい、ね、次ははい私ですねえっと1年半ぐらい地下アイドルをやらせてもらってましてグループ2つやってましたその横でずっとやってたのがアニソンカラオケバーで働いてまして そこで、えー、コスプレをしたり、まあ、アニソンだったりとか結構楽しいちょっとメイドカフェコンセプトカフェみたいな感じのお店で働いておりますはいで私はさっきも言ったんですけど日本に来てから結構、まあ、あの主にダンサーとして活動させていただいたんですけど、まあ、ガールズヒップホップとかヒップホップ の, ッあのアーティストのバックダンサーだったり VV やったりとかしててでもやっぱり私可愛いのが好きなのでどう<笑><あの><笑> 可愛 い, いアイドル系をなんか一度だけやりたかったんで す, ですので、うん、自分のグループを組みましたでそれがリリアちゃんと一緒、うん、で一緒に活動しててで結局去年の12月ぐらいに、えー、っと私だけがそのグループから出ちゃってそれからずっとメイドカフェでやってたんですけどやっぱりもう一度アイドルやりたいなと思ってで将来は特に何も、えー、っと決まってません<笑>はい。<笑> えっと、東京リベンジャーズのオタクですはい<笑>そうはね、はい、それはねあのさアリスが、はい、さっき言ってたんですけどあの1年半、うんうん、1年半か一年半ぐらいだねうんアイドル地下アイドル や, やってましたがや っ, したかやっぱりアリスがいなかったらアイドルはアイドルは大 変, 大変 の道本一ロフト10にライブするなんですけど、うん、今回の選曲なんですけど、結構かっこいい系の曲もありますし、可愛 い, い曲もありますし、ちょっと元気な曲もありますし、ちょっとだけなですかね。大人っぽいセックスって言わないんですけど。大人っぽくクールの曲もありますので、はい、で。ちなみに全部カバー曲になりますので、皆さん知ってる曲あるかもしれないので、みんなで盛り上げるんじゃないかなと思います。ー結構大変だな。な それでは以上、クレブネちゃんでした。